次は日本のサッカーのポイカ・ユシハさんです萌花選手のパンドレイジングリンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますしお願いしま す, いします<笑><笑>、はい、えっとですね、さっきウエイトトレーニン グ, <笑>ニングはいラップが で、あの背筋をやってもらったんですけど、まあ、あの自宅でもやれる背筋のトレーニング方法で、まあ、森ちゃんが普段やってるやつを見せてくださいはいそれなんですかダンベルですかおもりおもりつかめるおも り, おもり<笑><笑><から><笑>うん。ちょっと何でも OK みたいな感じでああ何かあれですかゴルフのアドレスみたいです、うん 肘けどいここ、ね、そうですね。すねすね<笑>一回広げて 寄ってくるっていうイメージをまあ、普段自分が背中見えないんですけど背中のイメージしたら離れて寄ってくるっていうイメージがつけられると一番いいですねま<笑>っすぐ引くとそれが入らないんで外側からっていうイメージを持ってもらえるといいと思います何回ぐらいやるのがいいんですかま基本的にお家でやるんであればま10回から15回を1セットにしてもらって普通であればまあ 2,3 セット やってもらえれば十分かなと思います。うんうんうん、えー、これ十分だ。ずんじこれ。えー<笑>えー、<笑><笑>そのダンベルとかない場合って、まあ僕ないから聞いてるんですけど。家<笑>、まあ、だったらつ五百ミリのペットボトルでまあ水でもいいですし、中に砂入れてもらってもいいですし、一キロでも一点でもでも二キロでも、まあ頑張れば。 ま ケ, ーま、ケースとかでって<笑>ケースやると段ボールちぎれちゃうんで<笑>ペットボトルが一番いいな<笑>そのでつかみやすいはい、色ろはせタイプのやつが一番ああでか一番握ってもめる確かに確かに柔らかいちっちゃいダンベルぐらいだったらあのまあ確かに某激安の ディスカウントスタミナで、は<笑><笑><笑><笑><笑>い、五年期かな。ダンベルシャフト日本の付きで売ってるんで、うん、それ考えたらね、あのゴルフの練習機器具と比べれば安いかな。持てない。そう。<笑>やりやすいんで、それでもいいかなとは思いますけどね。まあ僕は水泳やります。勝<笑>手ですか。<笑>ですね、<笑>そういう。<笑> あとととちちょっっ、まあ、ガラッと変わっちゃうんですけどゴルフもそうなんですけどまあ運動した後に、まあ、リカバリーっていうんですかストレッチ、まあ、結構僕腰痛があってやっぱ次の日やっぱ結構来るんですよ、まあ、やってる最中にも来るんですけどそのストレッチ系のでなんかこう腰痛解消されるようなのがあったらせっかくなんでちょっと教えていただきたいなと思っ て, 腰痛い人って 背骨があってこの両サイドだいたいこの辺が痛いとかお尻のちょっと上ぐらい痛いっていう方が多いと思うんでそうすると多分みんな自 分, 自分でちょっと痛いなと思うんですこの辺押してもらっていいですか自分の手でこういう感じでやりますねやりま す, やりますねやりますねやりますねカートのカート降ねやりますね人たち、す割やこの方にれですねやりまする <笑>良くなかったなとか言いながら、なんか、手足にこうやって行っ て, のっていうのょ<笑>マジで意味ないんですよ、い<笑>痛いとこ押すと気持ちいいんですけど、それってほぐれなくて、大体腰痛いなっていうとき、ゴルフ、特にそ歩いたりとか、足使っているスポーツなんで、そのお尻も。<笑> 中年筋っていう部分とかその横臀って言われる筋肉っていうのをほぐしてあげるのが一番いいんでただちょっとゴルフ場ではなかなかできないんですけどあのゴルフ場からまあご自宅戻られた後かか、まあ、あとはまあそういうスペースが大浴場の横にあったりするようなゴルフ場ももしかしたらあるんあるところではできるかなと思うものを1個だけご紹介しますんで。本当は公式の テニスボールめちゃめちゃちっちゃいカラーボールみな雰囲気だけ出してもらって公式のテニスボールぐらいですか硬さと柔らかさがちょうど人がグッて押し込んだぐらいの力になるで、うん、一枚いいんですけどちょっと代用でじゃあ座っていただいて、はい、であ 右腰が痛いときは左側なんですよ、はい、え逆サイドだと思ったんですけど左腰痛いときは右側のお尻逆の方がの取りやすいです痛くなくてもケアするんであれば両サイドやるのは全然もちろん問題ないで足をこの状態から、うん、で、できるだけこうやて そうするとここが伸びるイメージになるので伸びてるところに対してこいつを入れ込んだここ に, こに座ってもらってでこの状態からちょっと体こっち側に倒しますそうすると真上にこう こ, っちこ う, そ う, そうそうそうそうそうでこの状態で痛いなっていうところをそういう 化してあげると全く見えないですけど、これは溺れたから。いいっていう状態でこうほぐしてあげると、すごく良いですね。あ気持ちいい人にとってはめちゃくちゃゃく痛いです、す、うん、腰の痛みがあんまりない人だと、普通に気持ちいいだけになるんで、めちゃめちゃ腰痛い人はめちゃめちゃ痛いと思うんですけど。うん これフボールとやったら死にますよ、ね。え死にます死にます。いや痛い痛 い, <笑>痛い。多分<笑>普通に痛いよね。まあ死にはしません。<笑>でゴルフ痛くなかった人いるみたいなところ。えー、いい気持ちいい。いでこれも自分の中でちょっと痛すぎるなと思えばちょっと自分の腕でグって。ああ、ね、そうか。緩和する形でやってあげたり、左足が使ってちょっと重さ自分の体重がかかる具合を。うん 変えてもらうのがいいかなと思うんですけど本来はもう力ゼロにしてそのまま座ってもらうのが一番いいです、うん、でこれが痛くなくなってきたら大体本当に調子いいです、うん、腰も全然痛くないよって緩んでる状態になるん で, で, でただ大体みんな痛いのめっ写真っ これをケアっていうよりも本当に毎日やってい っ, った時に痛くならないなりにくいっていう状態を作れるんでこのストレッチと一緒で、ね、お風呂上がりに毎日毎回やっておいてもらえるとだいぶ痛くならない回数が増えると思います確かに常に ほ, ほぐせてる状態ってことです、ね、そうですねやっぱりその久しぶりにゴールフやるよって方って普段運動してないで急に行って一瞬だけ頑張って動くんで 固まった筋肉が一瞬揺るように固くなるっていう状態で痛くなっちゃうんでまあこれだったら踊らないりにテレビ見ながらでも「気持ちいいね」とか「いけんね」とか言いながら、うん、<笑>これは毎日できそうですね、はい、できそうあのい い, あいです、うん、おーすごいあすごいこれ 開いいいいいいたたう効なななそここ感じんででですすねね、まあ、れ, れぐららまで開かないと、うん、かないですいちゃうと、はい、押しの筋肉は気分状態にっちを全部張らせた状態にしてあげだから、そこめちゃめちゃ気持ちい い, いす。そうです、ね おすすめです。おすすめです。ボールがちょっとはい。や<笑>ってみてください。そんな感じです、す、はいません今日はありがとうございました。いろいろ教えていただいてありがとうございます。いつもお世話になってます。長く怪我なく続けるって意味でも大切なところだと思うんです、すごい聞けてよかったと思います。ありがとうございます。